会場の皆さんこんにちはこんにちは四つ海道舞岡と申します本日三回目のオリジナル演舞メンバー全員で楽しんで全力で演舞してまいりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまいります鏡それは 眩しく光りありのままに映し出す四つ街道を舞いようか鏡打鏡には不思議な力が焼けるその奥に無限に広がる未知の世界 嘴巴巴巴巴 鏡はまるでれ銀色の窓の上今日のま怪しい輝きを放っている覗き込む踊りまくりのような真ルクを見せ時々ふと吸い込まれそうだ Yes, sir! どうもよて し, し,、はい、しくお願いいたしましのす SHUT、ah. UP! ありがとうございました。